たった3回で腹筋にめちゃくちゃ効くハイプランクの応用編を紹介していきます。今回のハイプランクを行うことで姿勢の改善、食後のお腹の出っ張り、反り腰、体幹が身についてきます。たった3回なので一緒に頑張ってみてもらえたらと思います。はい、皆さんこんにちは。タートルです。今回ですね、ハイプランク。 肘ではなく手をついたプランクの応用編を紹介していくんですがちょっと工夫するだけで腹筋にものすごく効くようにできるんですそれを今回紹介しますんで一緒に頑張ってみてください1回あたり20秒間キープしますそれを3回です合計1分のエクササイズになりますんでお腹気になるよお腹出てるよ腹筋苦手だよ っていう方にはねおすすめになりますんで一緒に見ながら頑張ってみてくださいそれではいきましょう通常のハイプランクっていうと足ちょっと広げてこういう感じでねキープする肘ではなく手を伸ばしたプランクになるんですけどもこれ実は腹筋あんまり効かないんですねなぜかというと体をまっすぐにするので腹筋よりも脊柱起立筋が鍛えられます今回それを腹筋にターゲットを絞って やってみます手をつく時にプッシュアップとかしてない方は手首痛くなりやすいんで今回は指先ちょっと外に向けましょうそして手のスタンスを広めにしてちょっと上に出してキープします肩のラインよりも上に出すことで腹筋に効きやすいですスマートフォンは顔の下に置いてもらってフォームを紹介しますまず手と足 指先を外に向けて手をちょっと前に出して足をちょっと広げます床が滑る場合少し辛くなるのでまあ実際私もねすごい滑るんですがこれでいきますで手足を広めにしてこれでキープしたら脊柱起立筋になるので一回お尻を上げて腰を丸めてお尻が高くならないように腰を丸めた状態で体をぐー 床ギリギリぐらいまで体を下げます。そこで20秒キープです。このまま体を下げちゃうと、こんな感じでね、お腹が伸びて腰が反れちゃうので、しっかり一度高くして腰丸めたままで下げます。こっからだからこういう風にね、それならダ、ね、メ。丸めたまま下げるっていう感じでキープです。足広くすることで 太ももの前よりもちょっと内転筋に負荷がかかるので足広げた方が足が踏ん張りにくくなるんでお腹に効きますこれを20秒3セットやっていきましょう呼吸はできるだけお腹を持ち上げながら長く吐きます目安としては10秒スタートで1回吸って10秒吐き続ける一瞬で吸ってもう10秒吐き続けるっていうのが一番おすすめですそれでは頑張ってやってみましょう フォームを作っていきましょうはい、それでは腰を丸くしてこのまま下げますいきますスタートここでキープ頑張ってお腹引っ込めたまま息は長く吐いて頑張ってお腹がプルプルする オーケー今の一発目でちょっとね股関節痛い方はもう少し足を狭くして手首痛い方はもう少し手を狭くしてやってみてください2セット目いきましょう手は前目ですそれでは2セット目いきましょうスタートグーっと腰まね見て頑張って なうわー OK うわーいやーもしね辛い方は最後は膝ついてもいいです手は前めにして膝つくので足広めなんでカエル足みたいな感じですこのままお尻をグーッと下げてキープ手は前めの方がいいですラストいきましょう できる方は膝をつけずにいきますスタートこういう感じ頑張って腰を丸めて腰締めてクーッいきなり吐いてオッケークお疲れ様でしたもしね 腰が反れて腰が痛かったよーって方はですねもっと腰を丸めに意識をしてくださいそして手首が痛かった方はねもう少し外を向けると楽になるんで難しくない位置でやってみてください今回ハイプランクの応用編でした普通のプランクとハイプランクどっちがいいのって思うとこもあるんですがもちろんお腹のね効かし具合によります慣れたエクササイズっていうのはやはり体が慣れて楽にやってしまう癖がついてくるんでまたたまに違うエクササイズにしてまた戻してみるとかね ああいいう感じでやってみてみもららえたらと思いますそして人によって少しで効く人もいればなかなか聞かない人もいます意識できて聞く人もいれば意識できてなくて聞かない人もいる個人差がありますから、まあ、どれぐらいしたらいいのっていうのはねいろいろあると思うんですが、まあ、個人的に自分が意識して効かす関節や腰とかが痛くならない程度で、まあ、何度か行って、まあ、3セット4セット行うのもありですし時間を延ばすのもありですそこは工夫してやってみてもらえたらと思います どうだったよというのは是非グッドボタンやコメントで教えてくださいインスタグラム最近毎日投稿してるんで説明欄から見てもらってフォローしてない方はフォローしておいてください今回もご視聴ありがとうございました